45階の表、中京高校の攻撃は8番キャッチャー、岸山君。 翻到一 岡本ク ご当地お天ん。 どうぞ。 Thank、sure. you. ご覧いただきましたように本日の準決勝東北高校対中京高校の継続試合は開催規定により15回の継続を末引き続き継続試合となりましたこの継続試合は明日8月31日 明石東日道球場にて午前9時より延長46回から再開としますまた大会規定により継続試合は最長54回までとし抽選で決勝戦進出校を決定いたしますなお決勝戦は8月31日 東海道球場にて午後0時30分からの予定です。